ワンチャンあるんじゃないかこれマイスありがとうパチパチありがとう頑張るぞ ZR ねカメラワーク行くよこれ大丈夫 これ、いって、ちょっとカンカン上手く<笑><笑>ちょっと見ましたかこれ<笑> すごくないですか<笑>えちょっと、もうちょいかもしれない<笑>えすごくないですか<笑>えちょっと、っとすごくない えっとうー開始1時間で撮りました。<笑>なてでか「始めまして」ってつぶえてないじゃん。<笑>えすごくないマジでちょっと。えー、っと開始。 そ う, うまいなあこれ<笑>すごいやっとねちょっとえすごくないか<笑>本当に初見だよマジで<笑>してないしてない<笑>て写真撮っとか<笑>すげえよねいやもう 勝手にゲームしてないんからねこんにちは来てくれてありがとうねちょっと<笑>してないしてない<笑>いや強っ<笑>ちょっと1時間で撮っちゃったなさすがだな<笑> えー、っと、これどうやって着替えればいいのなになになになになんか。え、なになになにジャンプあえ、待って。おおあえ、なんか違う。あの、いつものやつのなんか強い版いつもの速い版ってこといや、これワンチャンあるんじゃないちょカメラワーク悪いって。 一人にしてみんな。え、なになんで、なんで揺れるの。なんで揺れるの、これ落ちる。<笑>やばいやばいやばい、普段の。あ、これも落ちるやつだ。え、これどうする。ギリギリか。 来ないで来ないでみんなカメラワークえちょっとさこれさえ大丈夫ここ落ちない 二<笑> 2度目撮りましたちょっと<笑>えすごく愛いちょっと<笑>えやわっ <笑>じゃ見ました皆さん2 <笑>度目を取りました<笑>ちょっとさこれはさゲームセンス丸なのでは<笑>やったーえすごくないか<笑> うまー<笑>ちょっとみんな米たたいてくださいいやうまいいいや、う ま, <笑>いやうまいなぁ<笑>いや、ゲームセンス丸だなぁ<笑>あめちゃんありがとう クラウンね、取れるところをちょっと見せつけてやりました。<笑>やった<と>ね。<笑>ああ、ゲームセンス丸だわ<笑>、ね。バテにね、ゲームしかやってきてない人生。<笑><笑>あいや、すごくないか、ちょっと。<笑> いやもうこれはもう<笑>ちょっと燃え尽きたなこれは<笑>最後って言ってさ取ったよねほんとに2000過ぎね<笑>ありがとう<笑>ボールが日付 VTuber いや、本当ね、にスパートン VTuber とか、<笑>そっちを目指したいな。<笑>はあ、ちょっとじゃあ、そろそろ、あのー、あ、違う違う。めでたい、ありがとう。<笑>最後じゃあ、雑談の画面の方に行って、お名前呼んで終わりにしようかな。<笑>はあ じゃあちょっと移動しますありがとうございましたよしじゃあ終わりにしますね、たくさん見に来てくださってありがとうございましたではではおつしわでーすバイバーイ